東京都から参りましたサーダと申します本日二回目の演舞になります一回目よりもパワーアップしてそして後ろの桜のように満面の笑顔で踊りたいと思いますのでご声援のほどよろしくお願いいたしますイズア ありがとうございました。サの皆様に今一度